インンクチャンネルはい皆さんこんにちは前回の動画では宝塚記念のファン投票の結果と出走馬について紹介しましたが今回は宝塚記念の予想そして馬券の解明をお届けしていきたいと思いますそれでは早速いってみましょう「インクチャンネル」出走馬12頭のうち半分の6頭が g 1馬という今年の宝塚記念ですが。 私の予想はこうなりました本命はリス・グラシュ対抗にレイ・デオロ3番手評価がスワーブ・リチャード以下マカヒキアルワイン奇跡としましたまずは本命リス・グラシュについて100州のエリザベス女王杯で悲願の g 1制覇当時と同じ 2200m 戦というのは何よりですねここ戦は香港遠征も含めて オバ相手でも互角の走りをしていますし阪神コースでは6回全てで馬券圏内また週末の阪神競馬場は雨の可能性もあるのですがリスグラシューはやや重い以上で4戦して全て2着多少雨が降っても心配はなさそうですそして宝塚記念は牝馬がよく馬券に絡むレースやはり宝塚だからなんでしょうか というわけでう一転のリス・グラシューが主役で決まりですね対抗のレイ・デオロはダービービと天皇賞秋で優勝今回7頭いる5歳馬の対象格ですね前回は不向きな海外遠征しかも逃げる形になってしまい力を出し切れませんでした同世代の皐月賞馬菊花賞馬との対戦になりますが3頭が揃った昨週の天皇賞で快勝 アルアインとは3勝2敗ですが負けた2戦は順調さを欠いた皐月賞と重馬場だった京都記念の2つで敗因は確かでした対奇跡は3戦3勝とこちらは問題ないでしょうその奇跡がレースを引っ張ってくれるので前回よりもスムーズにレースも運べるはずですね3番手評価はスーーブリチャード昨週の天皇賞はスタート直後の不利が響いて大敗しましたが それを除けば安定した成績昨年の大阪杯を勝っているように阪神コースでは3戦2勝2着1回ややおもの馬場状態でも同じく3戦2勝2着1回という成績でこの条件は望むところでしょうデムーロ騎手に手綱が戻って改めて期待してみたいですねマカ引きは今年に入ってからの2戦が復調を感じさせるレース内容でしたね特に 前走の大阪杯は4着でしたが後方から間を割って上位を脅かすような勢いでしたれっきとしたダービー馬ですしうまくかみ合えばまだまだ力は通用すると思いますあとはその大阪杯の上位2頭アルアインと奇跡を抑えておきたいですねインクチャンネルさてさて馬券ですが今回は2019年の上半期を締めくくるレース。 とといいうことで奮発しちゃいましたまずは本命リス・グラッシュからレイ・デオロスワーブ・リチャードへの生まれんを2点これを 1,000 円ずつそして3連複のフォーメーションこれは全部で7点さらに3連単のフォーメーションも買っちゃいます1着にリス・グラッシュ2着にレイ・デオロとスワーブ・リチャード3着に対抗以下の5頭をマーク こちらは全部で8点ですね3連複と3連単は200円ずつ合計5000円分の馬券勝負ですインクチャンネルというわけで宝塚記念の予想をお届けしました好勝負間違いなしのレースここで今までの負けを取り返しますそれじゃ